ヨシユキビジョンベビースターめんたいラーメン焼きせんべいからしめんたいこあ九州限定 ビースト明太ラーメン焼きせんべい買ってきました見ていっちゃいましょう<笑>大将ベイちゃん 衣装という顔をしていますねいただいちゃいましょう こんな感じで箱に入ってますねそれでは一つこんな感じの袋に入っているんですね、うん、それでは一ついただきます 結構とエビのほんのりとした香りがきますよやっぱりああいいですねからし明太子の香りとこのエビのほのかな香り やっぱり結構しっかりとしたエビせんべいですねやっぱりね味はだけどそこにからし明太子のこう味というか香りがきますねやっぱりね、うん、あとこのエビせんべいの パリッとした食感です、ね、うー ん, うーんいやーでもね結構割とやっぱり普通にからし明太子味のエビせんべいってい感じですねうーんラーメンっぽいかなでもどうだろうな ですねあんまりベビースターラーメンだなっていう味はちょっと薄いかもですねうーんどうなんだろうなうーんあでもなんかねだしがねラーメンっぽい気がするやっぱりうーんなんだろうなだしがねラーメンっぽい気がするんだよね しというか、なんだろう。うーん。うーん。なんだろう。なんか和風の香りだな。なんだろうね。あ。そっか。鰹節の香りですかね、これは。ほんのわずかに鰹節の香りがきますね、やっぱり。 うんうん、うんラーメンというよりは割と和風な味わいですかねこれはきっとそうですねだからこのパリッとエビの食感がきて。 めん明太子の香りが広がってそして最後にこのかつお節の和風な味とエビせんべいのエビの味でまとまっていくっていう感じですかねうーんただやっぱりどうしても その鰹節系と合わせないとおそらく明太子の味がちょっとなくなっちゃうかもですねやっぱりね、うん、これがラーメンっぽく例えば豚だとかそっち系に行っちゃうと豚がメインになっちゃうからやっぱりこうか節とからし明太子っていうのが、うん、相性いいかなと思いますね、うん うん、でも美味しいねやっぱりねうんうんああでもやっぱりエビと明太子うんやっぱり相性よくてうんよく合いますねうん、うん、<笑>以上 以上、ベビースター明太ラーメン焼きせんべいでした。